はい、どうも、こんにちは、こんばんは、くぬ22でございます。ということで、えー、解説動画ということで、やっていきたいと思います。えー、ツイキャスで、えー、まあ、公開収録をしております。よろしくお願いします。で、えー、っと、ちょっと、えー、ツイキャスの方々は、ちょっと、コメントが見れない。いや、見れるわ。ちょっと待って、携帯で、自分の携帯で、 自分の携帯で自分の配信を見ればいける。ちょっと待ってくださいね。はい、こんな感じで。よし、オッケー。はい、じゃあ、やっていきます。って思ったでしょって思ったじゃん。思ったけど、あーのー、携帯のね、充電器ないと充電が減るんで、ちょっと持ってきますね。 少々お待ちください。カットはい、すいません。えー、じゃあ、えー、やっていきたいと思います。まあね、普段、どんな感じで編集しているのか、えー。解説動画でもちょちょっとやったんですけど、ちょちょっとやりすぎて、多分、よくわからなかった人も多かったんじゃないかなということで、まあやっています。で、えっ、ー、と、今、ツイキャス見てくれてる人ね、ちょっとわかんないっていう、なんかね、そういう、 感じらしいから、まあ、ああの、YouTube に後々上げるんで、あの、そっちの方で、えっ、ー、と、なんか画質いい感じになってるんで、うん、あの、1080ピンで、1080、1080で上げるんで、絶すっげえ画質いいんで、そっちの方を見てください。はい。ドット絵というよりもモザイク画ということで<笑>、すいませんで、ね、えっ、ー、と、えっ、ー、と、P、 PNZU、どうやって呼べばいいかな多分初見さんですよね。ありがとうございます。えー、っと、まあ、じゃあ、一応ね、やっていきたいと思います。ツイキャスの方もね、あの、コメント眠い寝る。あ、このお昼時すごい眠いですよね。はい。で、えー、っと、じゃあやっていこうかなと思います。で、まず僕が始めることといったら、えー、っと、ツイキャスの配信ページじゃなくてね、 そう前のこのちナかと広告が入ったでどこどこまで動画が入ってるかっていうのをね確認しますまず最初にそういう作業から入ります どんな感じのとこかなっていうのおお皆さんには聞こえてないですよね<笑>公開収録を聞いていただいてる皆さんにははい OK えー、っとじゃあここらへんからっていうことだね さあ、じゃあ、えーっと、あと、題名ね。題名を、えっと、コントロール A で全部選択しちゃって、コントロール C でコピー。で、保存して、で、えっと、新規で名前に全く同じものを持ってきて、数字だけ変えるっていう。ナンバリングだけを変えたいので、 パート7のツイキャス公開収録文3ということで、えっ、ー、と、マイクラもね、あの、公開収録をやったことがありまして、その動画の、えっ、ー、と、ツイキャス公開文では3つ目。で、えっ、ー、と、全体のパートとしてはパート7を作るということで、これで OK とします。で、 えっ、ー、と、元。動画の元データをこっから取ってくる。で、まあ、これ前の解説動画のテスト動画みたいな感じの、あの、動画ですね。で、これではないので、えっ、ー、と、これも前あげたやつだ。えっ、ー、と、どれだあ、そうだ。キャプチャーボードで撮ったからあれなんだ。多分、多分これっぽいね。 よいしょ。これですね。はい。で、えー、っと、多分、パート、公開収録編がパート3だから、えー、っと、僕の動画は1本10分なんで、だいたい20分前後ぐらいのところなはずなんですよね。ああ、こんな感じの、こんな感じの、 風景だったなぁなんて思い出してきたけどなんか石炭掘ってたのは覚えてますねちょっと待ってマイクラの BGM なくなってるなこのちょっと先ですかねまだ先かな あここら辺ですねでここで終わってたんですね多分動画がそんな感じだった気がもう一回いいだまだまだ先だもうちょっと先ですね そう皆さんには聞こえてないですよね<笑>公開収録を聞いていただいている皆さんにはここですかね多分ちょうど終わってんのがはいパソコン版ですねんん、ま、ですねです ね, ですねってことはここでカットすればここま で, でカットすればいい感じかな で、一応、無音の余白は、なるべく開けとくような努力をすると、あの、フェードとかで音声を入れられるので、ちょうどいいと思います。それとかね、あの、こういう風にやって、で、無音のところは、こうやって、動画の、ここのフェードを使って、 こんな感じにするみたいなだんだんだんだん始まっていくみたいなそういう感じにするこれもこうしときましょうかこれはフェードインが67だから67676766じゃなくて あ、加減が難しい。6、7、これぐらいですね。で、こうすると、だんだんゲームの BGM も上がってきて、映像も、ちょっとだけ、どれくらい、こう、だんだんと始まっていくようになるっていう感じですかね。はい。 さあさあ、閲覧何名様か見てこようかな。閲覧、まあ1名か。まあこの昼時だからな、仕方ないな。ということで。まあね、あの YouTube にも上がるんで、まあそっちの方見ていただければって感じなんでね。ああ、公開収録分もここまで消費したかための量 で、なるべく無音の余白が長いところでパートを切る。で、僕は一本、動画一本10分って決めてるんで、ここの10分近くで、あの、この音声の無音差を見て、どこが長いかなっていうとここら辺なんで、ここら辺ね。ここら辺を、まあ、ここかな。ここのギリギリ。 ここ、ここ、ここで。あーけど、ちょっと待ってよ。もっとカットするべきとこがあるな、多分。ちょっと待ってくださいね。こうやって。まだプレイしてる。ああ、ここはカットするべきとこだな。えー、っと。 よねだからだからこっからカットすればいいかまあちょっと余白を開けてここら辺にしようで分割してフェードじゃなくて標準にしないとフェードが勝手についちゃうんだよねよいしょ まあこれはどうせ消すからいいやカットでどこまでカットだここまでカットかな多分何言ってんだろうこれというわけですいませんはいというここだねじゃあ 余裕を見て、ここら辺ぐらいで、えっ、ー、と、分割、ちょっと待って。ここね、ここを分割して、ここだけ削除ってやれば、カットができる。多分、これ以外は大丈夫だよね。うん、大丈夫だね。はい。で、じゃあ、これをこうね、こんな感じで、やっ で, で、見たら、実際見たらどうなるか。はい、ということ。フェードにしてもあんま意味ないな、これ。<笑>フェードにしても、そうか、同じ画面だから、そんなに意味ないのか。まあ、だったら、まあ、普通にこうし、これ、こうしなくても、普通に、これぐらい縮めちゃって、で、これも、 ギリギリまで縮めちゃって。これぐらいでいいかな。どうだ。いということで、ちょっと一回カット。はい、ということで、えっと。うん、これはやりすぎだな。もうちょっと間を開けた方がいいか。これぐらいかな。はい、ということで、ちょっと一回カット。はい、ということで。間をずいぶん開けた方がいいな、これ。 最初の間ぐらいが一番良かったかもしれない。はい、ということで、ちょっと一回カット、はい、はい、ということで、えー、と公開収録。あ、ちょっと待って、コメントコメンをちょっと表示させますね。うもう一回カットカット多いな。カット多いな。<笑> えー、っと、1コマずつ移動させて、ここだな、ここ。なんかいろいろ、ここだね、ここら辺ここら辺でいいか。で、分割して、ここを削除。 もう一回カットはいということでよしょ、えー、ちょっといろいろ操作をしておりましたということでやっていきたいと思いますと言っても完全に迷ってるからどういうふうにしようかなーなんていうね完全に迷いましたここまでにしとくかちょっと長めになりますねなんかね、上の方に11分1分オーバーかならなかここ、ここで ここでパートの代わり目にしようと思いますここ全然わかんない。なんか景色よくてあー あ, そこあそこじゃんってなるかなって思ったのに全然、なんかスカイプ来た。全然ね。全然わかんなく うーんと、じゃあ、ここかなここの間で行こうかな。ここで、ギリギリのところを攻めていきたい。まあ、これぐらいだろう。うせめてこれぐらいだな。で、分割ってやって、で、ここを削除しちゃう。ポンと。で、まあ、 これで、まあオープニングはないけど、まあオープニングがこうやってフェードしていって、よし、えっ、ー、と、ちょっとだけ、ちょっとだけ、えっ、ー、と、どれくらい見ている、見てくださっているかをちょっとだけ見ますね。カットあこれもカットだ。ちょっと待って待って待って。い, いえ、取り消ししよう。ちょっと待ってよ。一番最初からカットじゃん。ちょっと待って待って。どういうこと あ、間違えた。えー、っと、よかった、はじめの方見といて。えー、っと、ちょっとだけ、ちょっとだけ、えー、っと、どれくらい見ている、見てくださっているかをちょっとだけ見ますね。カットフレーム単位で。 これでカットしてどれくらい見てるのえちゃら4名か4名ではないのかあ6名かおおマジか<笑> 6名ーマーまき、あ、てくださってますねえー、っとちょっと待ってよよしオッケーゲームに戻ろうはいというわけよしじゃあここでね ここで分割してカットしてまあ多分間はこれぐらいでいい気がするちょっとだけ見ますねカットはい、はい、というわけでやっていきたいと思います優勝曲ありがとうございました。マスターじゃねえありがとうございます。<笑>これからもね、えー、とまだやっていく予定なんでね。でまあちょっと。 この動画がどんな感じになってるかをテスト視聴みたいな感じでマイクラの BGM あるから BGM つけなくていいかななんていうそういう考えとかも巡らせながらこの動画を見てるけどマイクラの BGM あるねあるねオッケーオッケー ちょっと待ってくださいね。はいということで追加す依然として閲覧一名、えー。このお昼時閲覧一名ありがとうございます。完全に拠点に帰れなくなってるって、ね。迷ってますね。<笑>もうマイクラないでマイクラないで迷ってます。 こういうところは地味な作業になってきますねテスト視聴とかは。 はいはいはい。まあテスト視聴ですねもうないかに。まあこれ完全に地上に戻れなくなっているね、多分これ。あ、回ってるしこれ。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 はいまあ、こういう風な感じでテスト視聴が進んでいくわけですけどね自分の動画をずっと見ていくっていう地味な作業が今若干拠点に帰れなくなりつつありますあ BGM 止まったなちょっと待ってよどっから止まったんだろう 公開収録をやっております。気まぐれさんの。気まぐれ。ね、まだあるな、bgm。ああ、ここからか。ここから。だな、わかった、ok この音波だけを覚えてこう、ここら辺って覚えとけばいい。で、えー、とちょっと。 音がなくなると物寂しくなってしまうのであっとうんずらせるよね OK えー、っとここかな違うここじゃないここじゃないここではない もっと前だよね。こ こ, こかな多分。違う。あれどこだったっけもっと前だよね。もっともっと前だった気がする。ここだったね、そういやね。BGM 止まりかけだったの。 実なんで、まあ、まあまあまあっていう感じですね。マイクラの BGM 途切れてんのここらへんだな。ここらへんここらへ、うんここだな。 えーと、じゃあ、こっから、ちょっと、あ、BGM をこうやってつけようかな、なんて。で、BGM そのまんまだとでかいから、こうやって低くし、音をちっちゃくしてあげようかな、なんていう、こともいじりつつ、 あまりにもちょっと<笑>唐突に始まりすぎだからそういう時はこうやってまあこれぐらいでどうだろう。 オッケーオッケーオッケ ー, オッケーこんな感じであードミさんどうも休み時間上おいくぬシャンシャンガガガガ ガ, ガということでドミさんどう も, うどうもえっ、ー、と動画編集をしておりますというわけでカモノハシさんカモノハシさんどうも来てくれてありがとうドキュンってどういうこと<笑> さあ、一人で ク, ークラフトをやっていきたいと思いますよ。PC 版でやっております。えー、っと。というかね、これ完全に、完全に家の場所を見失ったよ、ね。ちょっと高いところを見て。あーやばい、やっぱコインいるいいあ<笑>もらえるなら、欲しいですね。 一 回, 回洞窟出ちゃったのがやばかったな多分これあーやばいアーツややばいアーツだ完全に迷ったこれもシリーズかあのね一応ねシリーズとしてあの一人で クヌクラフトっていうシリーズ前からあったんですよ<笑>一応ね一応 YouTube のねシリーズにありますちゃんと一人でパソコン版マインクラフトやってるシリーズがえよしオッケーまあじゃあこっからずっと BGM ありでいいのかないやとりあえず BGM がマイクラの BGM が 復活するまで、ねね、テスト視聴しましょうかね。そして一匹も生まれないっていう残念なああ、ドミさんありがとう。コインありがとう。完全にもうね、どこだかわかんなくなってる。どかってんのか近くなってんのかすらわかんない。どうしよう。完全に迷いました。 ゲーム内方向痴発動中あっバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカ あ の, あの拠点には帰りたいよさすがに<笑>間に合ったありがとうございますのイクラって月払いですかいやそんなことはない一旦購入したら別に月払いでもなんでもないなんだっけなんか純正の純正のマルチプレイをやるならイヤ リ, リズムっつってなんかそういうなんかサーバーを貸してもらうなんか料金 みたいなのが発生するけど、月払いけけど、それ別に買わなくてもマルチで生きるし。<笑>めちゃくちゃ羊ゃ今、えっ、ー、と、動画になる前の動画、あまあ、元の、なんか、編集バージョンを。を えっ、ー、とテスト視聴しております脅された脅されたってどどういうこと君はどう ど, どういう神経をしてそれそれそういう脅しをしてるのかよく分かんないけど。そんなにマインクラフト嫌いなやつ多いのかどんだけこと <笑>っていうか脅して何の得があるのったちょっとえ待って完全に完全に見失ったわ俺の家どこだっけっていうそういう状況に陥ってるわ今コインありがとうございます 全部ドミさんのサバかそれとも初見さんが投げてくれてるユキさんに嫌いって言われたり切ることはできない。<笑>いや、たぶんユキさん、たぶん、めったなことがない限りユキさんはそんなこと言わない。あの、SGM がなんかセクハラまがいなことじゃないけど、そんなことないし、たぶ そんたぶん、ゆきさんもね、何もないのにいきなりそういうことは言わないと思う。まあ、あ完全に迷ったよね、これ。完全にもう帰れなくなったわ。<笑>なんで言わないよ、言われてるけど。<笑>いや、だよね。 ここからマイクラの BGM が全部消えた状態になってますね。っていうか、マイクラの BGM が気まぐれすぎて。<笑>そういうほっといいすよ。マジでライブ終わったのしかしね。はい、ということで、ちょっと一回カットはい、ということで、公開収録。 ちょっと待って、コメント、コメントをちょっと表示させますね。うん、もう一回カット、うん、はい、ということで、えー、とちょっと、いろいろ操作をしておりました。ということで、やっていきたいと思います。うん、と言っても、完全に迷ってるから、どういうふうにしようかな、なんていう。ね、完全に迷いました。もう、どこがどこだか全くわかりません。うん なんかね、上の方にいたら、なんかわかるかなって思ったんですよ。思ったけど、全然わかんない。<笑>なんか、景色良くてあ、あそこ、あそこじゃんってなるかなって思ったのに、全然、なんかスカイプした完全に、完全に迷ってますね、これ。<笑>よし、じゃあここで、ここで動画を切る。 予定でした ね, そういえばねもうあれでしょじゃあこっからもうずっとマイクラの BGM がなかったんでえーとここの音楽を全部あちょっと待ってこれはダメだこれはダメだクククっとよしオッケーこうやってコントロール V で どんどん。ちょうどぐらいじゃない奇跡的にちょうどぐらいじゃないすげえ、奇跡的だ。んで、えー、っと、パソコン版のマインクラフトのエンディングを、ここに入れると。 あ、待って待って待って、ミスった。ミスった。入れ方ミスった。ちょっと待って。待って待って。あー、取り消ししてもこうなっちゃうか。はいはいはい。こうしたい。こうしたいんだよ。俺はこうしたい。開く。えっ、ー、と、マインクラフトのエンディングをこうやってね。あ、う、あ、ん、ほうほ、ん、うん。 こんな感じではいパソコン版マインクラフト実況してきたわけですがどうだったでしょうかえっ、ー、とよかったらですねチャンネル登録高評価コメントなどよろしくお願いいたしまよしオッケー。えーとあと1枚投げれない<笑>まあまあドミさんドミさんだよねカー君って人は。 か、かくん、かくんって人は別人わかんないけど、えっ、ー、と、まあ、まあ、無理して投げる必要はないんでね。まあ、多分まあ、なんか、またいつかツイキャスやるときに、また一枚。三日、三日以内にねあの、ツイキャス始めたときに、また一枚。なんか、まあ、投げてくれる人いると思うんで。ボール。 何ボルって。<笑>完全に迷ってますね。はい。トラブルかっていうのはあれですかねこの、今のキャスじゃなくて、この中の動画でトラブってるっていう、そういうことですかね。はい。まあ、そういうことになってますけど。すごいね。うん。迷ってるっていう。とりあえず迷ってる。マイクラ、普通に迷ってる。 まあ、この迷いの模様はね、あのー、普通に僕の、あーのー、YouTube でも見れるんで、どうぞよろしく。で、まあ、どんな感じになるかっていうので、ね、あのー、まあ、ちょっと終盤あたりにかけて、BGM1 回分ぐらいを、こう、まあ、1回分ぐらい前にして、スカイプ来た。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 など、よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、ツイッターのフォローなども待っているので、そちらの方もよろしくお願いいたします。くぬに2でした。ありがとうございました。じゃあねー。はい、ということで、まあ、まあ、できましたね。動画一本、できました<笑>ということでね。 あ, あ、休み時間終わる。あ、ドミさん終わっちゃうんだ。授業中も聞いとこうかな<笑>。あの、そ、そうしてくれるのもありがたいんですが、まあ授業もね、ちゃんと聞きましょうね。ウェイウェイウェイウェイウェイ。ドミさん。はい。ウェイウェイウェイって言ってますね。<笑>無邪気なドミさんが暴れている。 はい、ということで、えー、動画が終わった後はエンコードという、ただひたすら待ち作業に入っていきます。えー、っと、まあね、あの、さっきからも、なんかまあマイクラの BGM がなくなるまでちょっと確認したりとか、なんかいろいろ地味な作業が続いたんですが、今度は、さらに地味です。待つだけっていうね、あの、MP4 に変換するっていう、そういう作業が待っているので、 えー、っと、大丈夫かなこのパソコン。録画プラス、エンコードプラス、ツイキャスで、ツイキャスで、なんか、やってるけど大丈夫かな遅くなりそうだな、これ。大丈夫かなワンチャン、ワンチャンっていうか、チャンスじゃないけど、ワンチャン、ツイキャス落ちるかもしんねえな。しかも、めちゃくちゃ画質いいからね、これ。 1080ぐらいで撮ってるから。はい、ということで、えー、まあ、えー、YouTube をご覧になってる方はわかんなかったかもしれませんが、ツイキャスの方でちょっと機材トラブルがね、えーっと、まあ起こってしまって、あの、ブチブチブチっていう風になんか変な雑音が入ってしまったので、えー、カットさせていただきました。で、えー と、ま、あ一回パソコンの方を再起動とかもしちゃったので、ええー、まあ、なんていうのなんなんて言えばいいの<笑>あの、あ、そうそうそう。あの、なんかね、あの編集ソフト内で、あのそのそ自分の動画がどうなってるかのあの確認とかは、あの前回のあの解説動画で、まあ。 あの解説しているので、そこら辺を参照していただいて、えまあやってみてください。ということで、えっと、じゃあ次、実際の動画をアップロードしていきます。これ僕のチャンネルです。はい。まあね。アップロード。というわけで、 すいませんなんかいろいろいろ余分なものが映ってるえーと、こっちですねはい、ということでアップロードが始まりましたねえーと、ちょっと待って、ツイキャス なんか変な雑音流れた気がするけど大丈夫かなはい閲覧3名様ありがとうございますまぁ、あ、ねこんな感じの画面なんですよまぁ、あ、ね動画上げてる人じゃないとわかりませんよねこの画面ってそんなにでまぁ、あ 動画に対するコメントを概要欄に書いてみたり、えっとまあ、デフォルトの概要欄で決められる、えっと、欄があるんですよあの、クリエイターツールの方で、えっとまあ。そこは自分で探してみてください、あのデフォルトの概要欄のつくなんか作れるよみたいな感じのところがあるんで。でえっと、ゲーム実況とか言ってね。多分 でマインクラフトタグつけてカッコつけ忘れてで、まあ、動画にメッセージを追加するで Twitter とか Google プラスに出る文。 じゃあ、ツイキャス、交換日終 ってトラブル治たぶん ね, 多分ねはいあの据え置きマイクにしたんでなんかね自分のツイキャスを左耳から聞こう<笑>声返ってくるけどもう気にしない に、えー、と拡散されてますで、僕は習慣的に LINE アットにメッセージを作成してっていうような動作をしています。えー、と うん、くぬににじゃねーなーえなえっと、マイクラでいいか。マイクラフト。 動画だったんですけどまあこんな感じで僕はいつも動画を投稿したり SNS に拡散したりしているということで皆さんに わ, たわかっていただけたらなと思います、えーとね、もしねゲーム実況者になりたいとかねまあいろんな動画上げてみたいとか思ってる方の参考になればななんて思っておりますということでくぬに り, りでしたじゃあねー